どうも冗談の方多いですよろしくお願いしますいいあ今客席の方で石焼き芋が爆発しましたいやこんなこといくらあっても面白いですからね 本当面白いですよ。お前は石焼きぼ屋を敵に回すとか。石焼き芋好きなんやぞ。石焼き芋買えんようになるの嫌やから。なやめてくれよ。ということで、はじめからやり直させていただきます。 どうもー。冗談の合意で す, いす。よろしくお願いします。今、お客の方に。いただきました。ありがとうございます。いや、本当に感謝してますよ。本当にもう、石焼きも美味しいですからね。渡辺さん、送って。 僕自身何で動いてるかわからないんだよほら関連とかあ る, あるだろだしたら僕は作った博士に聞いたんだけど何も教えてくれなかったんだよ特徴しか教えてくれなかったへえそうなんやじゃあ何で動いてるか知りたいから一緒に考えさせてくれよ博士が言うにはね悪くて 硬くて皮から張り割るものだって言っていましたそりゃ明らかに乾電池やないか乾電池知らんかおい博士が言うには食うとへが出やすく食べ物だそうですわかったわかった。鉄でできた焼き芋だ間違いないそれのことを言ってるんだよいいえ博士はガスコンベだと言っていました おい、嘘つきは論外やぞ。もうええわ。ありがとうございました。